キング、リンチェプリンスキーや新域の匂いを嗅いだ平野使用に一言多少は俺の臭みはあるある。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月25日放送のキング、リンチェプリンスル。日本テレビ系では岸優太平野氏ラ神宮寺勇太が料理対決を実施した。 平野の神宮寺の評価は、お気に入ったものを作って、ーナー今回の企画は、道の駅で制限時間10分以内に産品の食材を買い、それを使ったオリジナル料理の出来栄えを競う、道の駅産品クッキング。平野は、前回の対決で優勝した騎士を、とんでもないものを作って、めちゃくちゃ美味しい、と褒め、 最下位だった神宮寺を置きに行ったものを作って、まあまあなもの、と評価する。だが、騎士は、それでも俺らキャラあるから、と言い、神宮寺も、大丈夫、キャラとキャラのない平野を、心配。平野は、俺はただただフィーリング、と言い切ると、騎士から、やる気出せ、と突っ込まれる。置きの神宮寺って生で見るとより迫力がある。 三人は茨城立ち大宮を訪問し、一品目の赤ビビンバに挑む。神宮寺は青唐辛子味噌、上カルビ、サニーレタスを、平野はトマト、ハーブチーズ、白菜の浅漬けを、岸は鮎の塩焼き、ケロッコ、手作り味噌とそれぞれ三品を選ぶ。 前回に続き、明らかに美味しくなるであろう沖の食材を選んだ神宮寺に、平野は、沖の神宮寺って生で見るとより迫力があるね。より置いてる感がわかる、といい、予想外の展開が見込めないことから、一回、車戻ってて大丈夫と尋ねる。料理をする神宮寺を放って、騎士と平野は休憩モードで、神宮寺に、お前ら仕事だぞ。 と注意されてもこっちのセリフだよ、と言い返す。高橋は平野の料理に期待、これぞ醍醐味。スタジオでは流瀬角、高橋山、劇団一人、山崎広成、アンタッチャブル、合宿して味を判断。まず神宮寺のものを食べた高橋は、うん、うまいっす、と薄めの反応で、長瀬も、うまいっすよね、というだけ。一方、 平野のものは味の予想がつかないことから高橋はこれぞ醍醐味と期待を高め試食をすると全員が美味しいと高評価。劇団一人の和とイタリアンの調和を感じるという感想に平野はパスポートなしで行けるイタリアと自信を伺かがわせる。 結果、騎士を含めた3人の料理を食べ終えると、全員一致で平野を選択して、文句なしの優勝となった。優勝した神宮寺は、こんなにコメントもらえるの嬉しい。2品目はクレープ。神宮寺は1品目とは違い、柿、カチョカバロ、チャーシューという食材で、攻め、の姿勢を見せる。そんな中、騎士と平野は、独特な風味のあるチーズのカチョカバロを試食。 騎士が深みがある。苦みというか、いい意味の臭みと評価すると、平野は騎士に息をふっとして、とお願いし、その匂いを嗅いで、臭い、と一言。騎士は、やめて。俺の口が臭いみたいじゃん、と反論するも、多少は俺の臭みはあるけど、と変に認める。対決の結果は、攻め、の姿勢も評価された神宮寺が優勝。 一品目とは違って多くの感想コメントをもらった神宮寺はこんなにコメントもらえるの嬉しいと言い久々にコメントもらったと喜んだ次回のキング・リンチェプリンスルは3月4日土昼1時30分より放送予定米印高橋山の幸は正しくははしごだかご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうね